型紙を色上質紙に直接印刷するだけでできる、とっても簡単なくねくねこいのぼりです。型紙をダウンロードしたら、厚口の色上質紙に印刷してください。色はお好みでお選びください。まず、周りを切り取り、頭、尻尾、ひれに切り分けます。 頭と尻尾をジグザグ折りにしますボールペンなどで折り筋を入れると簡単にきれいに折ることができますエラの部分は先に2つ折りにして切っておきます尻尾と同じようにジグザグ折りにして一度広げたら頭と尻尾をのり付けします 次に、ウロコとウロコの間の折り筋を、ボールペンなどでしっかりとなぞっていきます。エラのところまで折り筋を入れたら、ジグザグ折りにして、ウロコを切っていきます。尻尾の方から曲線部分のところを切ります。一回切るごとに、くるっと回しながら切っていきます。 最後は、エラのところを切らないように気をつけてください。これをきれいに伸ばして、印刷が見える方から折っていきましょう。切り込みを入れたところまで、しっかり折り目をつけます。次は、印刷してない方から、鱗を尻尾の方へ引っ張るようにして折っていきます。 これでくねくねする仕組みができました。腹やびれと尻びれに糊をつけ、鱗の裏側から貼り付けます。模様を描くときは、折り目を伸ばした状態で描きます。鱗と鱗の間に、白い線を描いておきましょう。元通り畳むと、線は見えなくなりますが、伸ばしたときに、この白い線が見えます。これで、 くねくねこいのぼりの完成です。いろいろな色のこいのぼりを作ってみましょう。また上質紙の大きさを変えることでこいのぼりの大きさを変えることもできます。たくさん作ってお好みの模様を描いて壁面にいっぱい飾ってみましょう。